演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はインチャータミニワの冷やしニンニク醤油ラーメンを食べたとなんかいろいろと目立つワードが入ってるんですけどニンニク醤油してしっかり冷やして食べるラーメンどんな味なんでしょうちょっと想像つかないですねこれは楽しみです野菜もいっぱい取れるみたいですねそれでチャンネル登録を どうかよろしくお願いします。はい準備でき うん、醤油ラーメンが入ってますが結構パンチのあるスープが具材でしたね。もやしの量も、タスカレの量も多くて、それだけでもう満腹ない店ですの、ね、で、でも太めで、ラーメンにしてはかなり味わうかのそうな味でしたのでこちらにいていただたね。 ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。えーえーえーえー